皆さん、こんにちは。今日はミラーリングに必要なスプリッターのご紹介をいたします。で今日、こちらのオーディオは、トヨタノアボクシーの 10.5 インチのディスプレイオーディオ。こちらを使ってご紹介をします。私のチャンネルを何度も見ていただいている方は、もうすでにご存知かと思うんですけれども、まあこの、このチャンネル初めて見られる方もいらっしゃると思いますので、まずはミラーリングについての機能のご紹介をいたします。 でミラーリングというのは、この携帯の画面をこちらのナビの画面に映し出すための機能になっています。このノアボクシーもその機能がついておりまして、あこちらを押しますと、このような形で携帯の画面がこちらのナビの画面に映るといった、こういった機能になっております。で例えば、YouTube、こういった動画を見たいといった場合ですと、このように大画面で映せますし、 まず、ノアボクシーは HDMI、鉱石にも出力できます機能がついておりますので、前と後ろと両方動画を楽しむことができる。そういったものになっています。まあ、それを使うためには、スプリッターが必要になるというものになっております。で、スプリッターというのは、YouTube を見るだけでしたら、特にまあ必要はないんですけれども、著作権信号が 入っているような、例えば、アマゾンプライム、こういった動画、映画、こういったものになりますと、著作権信号が入ったりする場合がありますので、そういった場合にスプリッターが必要になります。で、今、iOS16 になってから、 こちらの映像は今映っているのがお分かりいただけると思うんですけれども、今音声が出ないといったトラブルが出ております。で、これはノアボクシーだけに限らず、私のホンダ純正の9インチのナビでも同じことが今起こっているといった状態になっておりますので、こちらの方はまあ iOS の方で改善ができるような ちょっと柵がないかということで今待っているといった状態なんですけれども、まあ、今までは普通にこういった動画を見る場合ですとかですとスプリッターが必要になっていましたので、まあ、スプリッターを使っていたということになります今までどういったスプリッターを使っていたのかということなんですがこういった スプリッターを使っておりましたで。こちらに関しては、こちら側が HDM のイン側、インプット側、携帯から入力する側になりまして、こちらが給電するための端子で。こちらが HDMI のアウトプット1、2ということで2ートあります。まあ、こういったスプリッターを今まで使っておりまして、今まではこれしかディスプレイオーディオでは 使えないといった状況でした。で、今回ご紹介したいのは、こちらのスプリッターになりまして、これも今のところノアボクシーでは、このように映し出すということができるようになっておりますので、まあ、これも使えるんではないかということで、今回ちょっとご紹介しようと思います。で、これのいいところに関しては、まとめておけるというところが非常にいいところになります。で、こちら側が、 端子側 で, で、こちら側がパイロットランプ側になっておりますので、このように配線自体をまとめておけると、綺麗にまとめておけるというところがすごくいいところになります。でここが給電端子で、こちらがインプット側、でこの2つがアウトプット側の端子になっておりますので、まあ、このように ノアボクシーとかですと入れるところがありますので、まあ、こういった形で入れておけて、配線自体も束ねて散乱することなく、まあそこそこ綺麗に保てると、まあ言ったことで非常に使いやすいスプリッターになるんではないかと思います。で、さらにノアボクシーの場合ですと、ここに鉱石モニターに 出力するための HDMI がついてますんで、まあ、ここも接続する必要があります。で、かつ、下、これパワーアウトレットなんですけれども、私はこちら、USB さらに2つ必要になってますんで、エレコムのカーチャージャーを使っていて、USB を2つ使っています。で、上は、スプリッターの給電用の USB で、下は、こちらは携帯の充電等も、 使使っっったたりりりすすするこことがありままのでで、まあ、ういった形で使っております、まあ、それによって、ンのようにミラーリング接続する場合においても配線がこうごちゃごちゃしないで一つにこうまとめられるということで、非常にこのスプリッターはいい役割を果たしているんではないかなと思います。 で通常がじゃあどうだったのっていうことをお見せしていきたいと思います。まあ、こちら、ご紹介いつもさせていただいているスピーカターなんですが、こちらの方、まずこちらですね、給電する必要があるんで、こちら、電源の端子をつなぎます。で、USB、これが下にありますんで、このようにつなげると。そうすると、ここがパイロットランプが、 点灯しますで。こちらがイン側になりますんで、携帯から来てます。こちらの HDM 繋ぐで。あとは、こちら。アウトプット。これどちらでもいいんですけれども、まあ一番繋ぐということになりますんで、こういう感じに繋がります。はい。まあこんな感じで。まあこっちも結構コンパクトにまとめられるんですけれども、 こっち側と、こっち側に端子があるんで、ちょっとこう置き場所が困るっていうのがちょっとあるかもしれないです。やっぱりどっち、どっちかに配線があった方が、まあ設置しやすいかなっていう気がするし、なんかこうごちゃごちゃしにくくていいかなっていう気がするんですけれども、まあ機能的には特にまあもう関係はないんですけれども、まあ配線の、まあレイアウト上、 まあどういった配線にしたいかっていうのは、まあ車によっても様々だと思うので、まあスプリッターも、まあ使い分ける必要っていうのが、まああるのかなと。まあできるだけ配線さ、配線自体も結構こうまとまった配線の方が、まあ目に見えるところではありますので、まあスプリッターによって、まあ変えることができると、まあいうことになります。で、今回のご紹介させていただいたこちらのスプリッターに関しては、 まあ、先ほども冒頭でお話しした通りなんですけれども、このように、片側に端子がまとまってますんで、まあ、配線自体も非常にしやすいですし、まとめやすいという利点があるし、まあ、設置するという意味においても、まあ、こちらの方が設置しやすい。なおかつ、薄型になっておりますので、まあ、質感も高いということで、まあ、こちらを参考までに ご紹介と、ま、いうことでさせていただきました。はい。はい。いうことで、ま、今回は、えこちらの、スプリッターということで、ま、ミラーリング、かつ、映画を、ま、見る場合には、こういった、スプリッターが必要になりますので、ま、今回は、ま、ノアボクシーの、ディスプレイオーディオを使って、